皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。どうも。私は毎週木曜日、ライブ配信を行っているんですけども、その中で視聴者さんから頂い た, だいたとってもなんか有益な情報というか、あそれ鋭い質問だなみたいなのを集めてですね、えこう切りハリして字幕をつけて編集してくれてる視聴者さんがいまして、その方から頂 い, いた動画をですねこう再編集して、 ライブ配信ダイジェストとしてお届けしていますぜひ参考にしてみてくださいそれではどうぞ 撮影地を調べるのに、現地での景色の見え方、Google ストリートビューのようなと、太陽と月の軌道、星の動きやシミュレーションできるアプリってないのでしょうかあったらもう紹介されてるでしょうが、一番効率的な方法を教えてください。近いのはカシミールですかね。カシミール 3D っていう、Windows のみで確か使いますけど、国土地理の地図と連動して見れる その、例えば、富士山の後ろに、から満月が昇ってくるとか、えー、そういうのをどっからやればいいかなっていうシミュレーションできるソフトなんですよ。でもね、これね、結構ね、難しいんですよ、扱いが。そのうち時間あればレビューしたいですけどね、使い方、チュートリアルとかやりたいですけど、それか、あとスマホアプリだとその、カシミール 3D のスマホ版でスーパー地形ってのがあります。あのカシミール 3D は有料プランいくつかあって、 私使ってんのは上から2番目の値段のやつ、多分2000円とかそのぐらいじゃなかったかな、のやつ使ってますけど、スーパー地形は何百円か払うんじゃなかったかな、900円とかそのぐらいの値段だった気がしますが、スーパー地形は地図があって、まあストリートビューみたいな機能はないんですけども、そこの場所から見える太陽の軌道とか、というのはできますね。ああとはあの、アプリのフォトピルズってアプリ、 何回か紹介したことあるじゃないですか。そのフォトピルズの中に、すいません、なんかスマホの画面をこう見せれたらと思うんですけど、フォトピルズっていうアプリで、うんとね、AR 機能があるんですよ。AR 機能っていうのは、例えばこう、太陽の軌道を調べたいってなった時に、このままかざすと、このカメラに映った景色に対して、ここが太陽だよとかさ、 そういうういシシミュレーションがができるっていうのがありますただまあそういう太陽の軌道とか天の川の方向とかそういうのはシミュレーションできてもやっぱり Google ストリートビューみたいに現地の映像をドーンと見せるのって Google ストリートビューだけですねそれ以外のやつはないのでそういう意味では Google ストリートビューと Google Earth とかを使いつつ他のえ情報を 惑星とかの情報は他の外でこう保管して見比べながら使っていくような感じになりますかね。うん。ですね。で、私がやってるのはですね、私がやってるのは、でも3つくらい使うかも、私も。うん。3つ4つ使いますね。効率的なほ1個で済むっていうのないんだな、きっとな。うん。残念ながらないですね。そういうアプリ誰か作ってくんないですかね。 成田さん、70万のパソコンスペック今度してください。あ、いいっすよ。今ね、わかるよ。えっとね、読み上げます。CPU、ライゼン 95950X、16コア、32スレッド、メモリは 120GB、えー、32GB×4 ですね。SSD が 1TBOS 用で、作業用で SSD2TB と 4TB、あ、違う、4TB×2 が入ってます。 グラフィックボードが RTX3090 簡易水冷となっております。これで分かりますでしょうか月光紅富士で教えてください。はいえー、と月光紅って太陽の出入りと一緒と考えていいんですよね。私の住んでいる谷は東に南アルプス、西に中央アルプスがあります。太陽の入れでは、 東側が夕焼けしてから西山に移ります。月も一緒ですか東西で赤くなるでいいんですかえー、おとといの朝、よくわからなくなってしまいました。霞で赤は出ませんでした。今の時期結構ね、そこ厳しいですよね。そうですね。基本的に太陽と同じと考えていただいて大丈夫です。何も変わらないです。太陽と同じですね。はい。なので、えっ、ー、とー、まあ、一つ注意点としては、 太陽の月のあ、太陽の日の入り時刻ってあるじゃないですか。あれってその、太陽が完全に沈んだら沈む時間のことなんですよね。日の入り時刻って。日の出も同じです。太陽がちょっとでも顔出したら、えっ、ー、と、日の出なんですけど、月はね、その道書けするから半、月の半分まで行ったら日 の, い月の入り、月の出なんですよね。だからそこの、 そんなに細かいこと言わなくていいか<笑>。そこの差がありますけど、その若干数のその、えっ、ー、と、発生、条件が発生するときの、その、時間の、そのタイミングのずれっていうのは多少ありますけど、そのぐらいで、あの、基本的にはもう考え方は全く同じです。えっ、ー、と、東から登ってきたら西側が染まる。まあ、登ってきたので反対側ね。ヴィーナスベルトに入るっていう話ですから。だから西に沈んだら、 東側のビーナスベルトに入るっていう感じですね、はい、ダーク演算処理が普通の長秒時間ノイズ処理に応用できる可能性があるならダーク演算処理をしてみたいと思ったので先ほどのノイズ処理の質問をしました請求写真でダーク減算をしたいってことですかあの効果ありますよもちろん効果あるんですけどえっ、ー、とねソフトにもよるのかもしれないですけどダーク減算した後って残るんですよ 星だとダーク減算した後の残ったやつって天体写真だと目立たないんですけどタイムラフト成型写真で風景部分にそれがあると結構目立っちゃうんですよねダーク減算した後のポツってのが残るんですけど星だけのところにダーク減算してマスクかけて使うところならありだと思います風景も含めて全部にダーク引いちゃうと多分 いい結果出なかったと思いますが、それ自分やったの5年ぐらい前なので、今違うかもしれないですけど。うん、でも、なんかそこまでやる必要ってないかなってのは正直なところですかね。あのー、私の写真、天体写真も含めて、見てる方わかると思うんですけど、ダーク減算私しないんですよ。減算って基本的にマイナスすることだって考えた方がいいです。 ノイズを減らすことが優先されるような CMOS カメラの撮影であれば、ダーク減算絶対した方がいいんですけど、そういうのが事前に処理されている、というかそういうのがもう、なんていうか、えある程度軽減されて、カメラの中で計算してから、その画像を出してくれている一眼カメラの場合だと、CMOS カメラじゃなくて、一眼カメラの場合だと、ダーク減算してもその、 ノイズ以上のものが引かれるっていうんですかね。だからね、あの、いい結果逆に出ないこともあるんですよ。CMOS カメラは絶対引いた方がいいです。絶対、非冷却 CMOS とかは絶対引いた方が、もう話にならないから。なんですけど、一眼の場合はね、ダーク減算することが、 すべていい結果につながるとは、ちょっと私の経験上は言えないですかね。むしろダーク引かない方がうまくいくことの方が多かったかな、一眼カメラは。まあ自分の中ではですけどね。でもね、この考え方は本当まあ、ある意味正しいのかなと思ってて、ディザリングってあるじゃないですか。そのちょっとずつピクセルを動かしてノイズを、ホットピクセルをなくして、えっ、ー、と、ダーク原作と同じ効果にしますよっていう。 あれがやっぱり受け入れられてるのは、ダークゲンさんっていうのはその情報を引く、何かしらの情報を引くっていうことにつながるので、えー、まあ、何かしらの情報を引くっていうことには変わらないので、えー、そのデータの損失を恐れる人は、やっぱディザリングに走るんですよ。まあ、そういうのもあって、私はダークゲンさんやってないですね。でも、ダークゲンさんしなくても十分いい結果出るんで、まあ、なんていうか、 ダーク減算したからすーげー写真良くなるっていうことは、一眼カメラの場合はないと思うけどなぁ。まぁ、あ、時と場合によってはやった方がいいんでしょうけどね。ちょっとなんか、すいません。なんかそんな、ちょっと曖昧なことしか言えなくてごめんなさい。<笑>成沢さんは時期的に桜を絡めたタイムラプスは撮らないんですかね。まぁ、あ、花粉がきついっていうのと、あのね、 桜のタイムラプス撮るとしても完全無風じゃないと撮らないですよねまあ、撮ったことある方は分かると思うんですけどそのお花植物のタイムラプスって風が吹いてる時でただこうブルブルブルブルいってちらつかせてすごく見づらいじゃないですか ああいうお花のタイムラプスっていうのはタイムラプスで撮る意味があるのかっていうことに関しては私はまだ答えが出せてませんそのタイムラプスで撮るからこそ表現できるお花のタイムラプス桜のタイムラプスっていうものがあるんだよっていうのが見出せてないっていうことですねだから結論は桜の動画はタイムラプスじゃなくてリアルタイムの動画で撮った方が綺麗っていうもしタイムラプスで撮って 綺麗だっていうんだったら、もうそれこそ時間の経過を表現するも の, なので、つぼみが咲くとかね、そういうのはいいですよね。ただそれって、屋内でやんないと、風がブレブレで、その桜の花びらが、なんか枝がこう震えて、ただ見づらいだけになっちゃうので、そうなんですよ。だからね、私そういうの撮らないんですよ。あれ、まあ、昔、もちろん撮ったことあるんですけど、 これタイムラプスで撮る意味あんのかなって思ったもんねただ見づらいだけだしうんでその例えば雲が後ろで動いてますとか下で光が動いてますってあのー、タイムラプスの表現ができたとしてもメインとなる被写体の桜がもうこうぶれちゃってるから美しいもんがひったくれもなくてなんかねその取材がもう一番こう際立たせることができないタイムラプスになっちゃうんですよね だから、私の中でこう表現したいっていうのがないので、撮らないですっていう回答になるのかな。完全無風だったらやりたいですよね。完全無風で風が吹いてない状況だったら撮りたいですけど、この時期そういうの、そういう日ってないじゃないですか。<笑>風強いんだよね。うん はいいかがでしたでしょうかいやー、ほんとね、なんか自分自身だとねえ、聞かれないと分かんないことって結構多いんですよね。だそういった意味では、こうやってライブ配信でね、あの視聴者さんからズバズバご質問いただけるというのは非常に私自身も助かってますしえ、ライブ配信に参加されている皆さんも非常にありがたいことなんじゃないかなと思っております。毎週木曜日のライブ配信、ぜひご参加いただければなと思います。 それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねーしたっけしたっけー